こんにちは G です今回は KDE プラズマ 5.27 のお話 KDE デスクトップが新機能を搭載してメジャーアップデートまだ一部のディストロでしか利用できないんですがラズパイでは Endeavor がアップデートしたので 詳しく解説します画面は KDE プラズマの公式サイトですここに最新版 5.27 の変更点について詳しい情報がありますただ実装はディストロによって異なり機能の一部が搭載されないこともあります 例えば KDE 5.27 ではディスカバーがぐっと押し出されています。ディスカバーは KDE のアプリストアでありエンデバーやマンジャロでもソフトウェアの追加と削除からインストールできます。しかしマンジャロでは同じ名前のディスカバーというアプリストアがウェブサービスとして用意されています。 新バージョンの変更は多岐にわたりますから、それらすべてをご紹介することはできません。個人的に気になるところを詳しくご紹介します。リリースノートではウェルカム KDE プラズマというアプリがあるはずなんですが、Endeavor 版にはありません。 エンデバーのシステム設定で確認すると KDE プラズマのバージョンは 5.27.2 カーネルバージョンも 6.1X に上がっています同じアーチ系のマンジャロの KDE プラズマのバージョンは 5.26.5 のままですカーネルバージョンは 5.15.92 ですね。まあ、マンジャロはアーチがバージョンを上げてもすぐには追従しないで、検証期間を置くのでバージョンアップが遅れるのが常ですけどね。なので、間もなくマンジャロやガルーダリナックスも KDE のバージョンアップがあると思います。 再起動して起動時のメモリー占有量を HTOP で見てみます。エンデバーは 607MB。マンジャロは 677MB でした。起動時のメモリー占有量はあまり変わりませんね。 まずは何と言ってもタイリングの話をしないとねタイリングというとスウェイデスクトップや i3 のようなウィンドウマネージャーをイメージしてしまいますタイリングが必須という方はそう多くはないですよね KDE プラズマのタイリングは普段は見えなくて 必要な時だけ使えるタイリングです正確には KWIN タイリングシステムと言いますちょっとやってみましょう事前準備でブラウザーケイトドルフィンを開いておきますタイリングのホットキーである「メタ」プラス「t」を押しますメタ は、Windows キーのことです。スーパーキーとも言いますね。タイリングエディターはこんな画面になります。画面が3分割されていてそれぞれにボタンが並んでる。分割部分にカーソルを持っていくと位置の変更ができることがわかります。 水平方向に分割するボタンをクリックすると4分割になります垂直方向に分割するボタンをクリックすると上下に分割されますねフロートタイルを追加ボタンをクリックすると画面分割ではなく四角い枠が追加されます この枠はマウスで大きさや位置を自由に変えられます。出来合いのレイアウトを使うには画面右上のレイアウトを読み込むをクリック。ここでは画面を3分割したレイアウトにしてみます。何もないところをクリックすると デスクトップに戻ります。さて、シフトキーを押したまま、ブラウザーやケイトを移動させると、レイアウトの位置に自動配置されます。レイアウトの間のスペース部分をドラッグして配置を調整できます。もちろん、入れ替えも自在です。 ちょっとフロートタイルを試してみましょうレイアウトが重なる時はフロートタイルが優先されるみたいあこれはこれで用途ありそうだなところでタイリングって日本語訳は平面重点だそうです それがどうしたんだ、という話ですがウィンドウを全部閉じてもタイリングレイアウトは残っていて他のウィンドウをタイリングできます再起動してもレイアウトは残り何度でも同じようにタイリングできます「タイリングウィンドウ」 これがどういいんだと言われても、それは使い方次第ですよね。キーランナーはデスクトップ上部の検索窓です。通常は Alt スペースまたは AltF2 で起動ということになっていますが、デスクトップにフォーカスが当たっているときは文字入力すれば。 ランナーが起動します。新しいショートカットとして meta+w はオーバービューと呼ばれ検索窓とワークスペース動作中のウィンドウが一覧表示されます検索範囲が広がって検索自体が賢くなったそうなんですが 証明の方法が思いつきません。どうでもいい機能ですが、検索窓にタイム、スペース、都市名とタイプすると時刻表示できるらしいんですが、エンデバーでは機能しません。それから、KDE システム設定の検索のプラズマ検索に K ランナーの設定があるんですが、ウェブ検索エンジンがダックダック号固定で変更できないのは何とかしてほしい。ワークスペースの挙動でデスクトップエフェクトが大幅に増えました。ウィンドウマネジメントでタイリングエディターをオンオフできます。 オフにするとタイイングが利用できなくなります他の機能は個別に試してないのでご自分でどうぞアプリケーションの中に Legacy X11 App Support という項目ができていますグローバルキーボードショートカットとして タイプされたキーの処理を指定するようですが X11 レガシーって言われちゃってるウェイランドが本流になってきたってことですね今回もウェイランド周りのバグ修正が大量にあったようですハードウェアの入力デバイスで タッチスクリーン項目が追加されていますハードウェアにマルチメディアという項目が追加されています CDDB 検索とオーディオ CD の設定項目がありますなんか今さらオーディオ CD がマルチメディアって言われると なんだかね。まとめです。KDE プラズマ 5.27.2、なかなかの出来です。まだ改良途中でベータ版扱いにしているディストロも多いようです。来年末には KDE プラズマ6と言われていますので、 今年いっぱいポリッシングしていただければユーザーとしては嬉しい限りです。KDE ユーザーの皆さんご利用のディストロでもまもなく 5.27 へのアップデートが公開になると思います。ぜひお試しを補足情報です。この動画は 2023年3月12日に作成したんですが3月13日にマンジャロがアップデートしました画面のように KDE プラズマバージョンカーネルバージョンともにエンデバーと同じにアップデートしましたアップデートに伴う変更点や仕様は 本動画でご紹介したエンデバーと同じです。ただこのアップデートは ARM 版のみであり、3月13日時点で X8664 版はまだアップデートされていません。ご覧いただきありがとうございました。インフルエンザが流行ってるそうです。 娘のところは一家全滅で孫の子守にあたふたさせられました幸い当家は誰も感染していませんところで過去2年ほどはインフルエンザは全く流行しませんでしたよねなぜなのか知り合いの医者に聞いたら コロナでで鎖国してたからだそうです。正しいかどうかは別にして「なるほど」と納得がいく答えでしたじゃあ同じように過去2年ほどはひどい花粉症をあまり聞かなかったんだけど今年花粉症がすごいのはなんでと聞いたところ どう答えても悪魔の証明になるような問題は立憲民主党に聞いてねと返されました。ではまた次回。